パン「ほぼはまいのかりこ」「おかみのチェーンコパン」 あ, あもう最近すごく嫌なのもうカかりんちゃん聞いてなにっちゃいちゃうーわかりんちゃんったら聞くきおまんまんはいそうでしょ内容は内容は内容うーわカリン落ち着けこのくそ豚猫ネコやろうって言いたい気持ちはよくわかるでもそんなことを言っちゃダメだ相手の受注にはまってしまうもし言ってしまったときはまた大変なことになっちゃうああ内容がないなら。 あるときに聞くよ。内容はあるよう。やばいやばいやっぱりないかもしれないよ。話が無いなら声をかけないでおくれよこの豚猫。豚猫。カリンちゃんどうぞこちらのお部屋にお入りください。はい今行きます。すみません失礼いたします。 うわ、やめてくれよえいえいやめてくれえいごめんだよごめんだよお許し く, くださいよ お, お茶ゃがたくさんミラーの中に閉じ込めるのちょっとーどうかみちゃん 少しは凝りたかなはいそりゃもう軟骨ぐらいコリコリになりましたうんチャイが焼き鳥屋さんで最後に注文する軟骨カニちゃんなんでチャイが軟骨を最後に注文するかわかるそれを歌うように言ってもらえるはいわかりました最後に食べる軟骨はよいしょ噛んで歯の汚れを落とすエチケット 貸し込み貸し込みおー惜しい最後貸し込み貸し込みではなく噛み込み噛み込みごっくんでお願いしますその他は満点ですトランあ、ありがとうございますそれじゃあ仕方ない反省もしてるようだから出してあげましょうあ、ありがとうございます 二度とそのようなことは言いません。えではカニちゃん、ちょっと手荒な出し方だけど頑張ってね。え？まずはシェイク。ああああそれで最後は力み。ああああ生まれる。それでねカニちゃん聞いて。最近すごく嫌なの。え、一人で来 どうしたのよくチャイお家ではこうやって寝てるでしょうん、すごく視線を感じるの気のせいじゃないこのお家にはスタッフさんと彼しかいないんですさそうチャイも勘違いなんじゃないかなと思ってねでもね念のため外部の覗き見があったら尻尾がグイーン探知機のスイッチを入れてみたのそこまでする必要はあるそしたら、ね お, おい嘘だろ反応してるや。そうならもうすごく怖くなっちゃってそりゃ怖いよね狩りだって怖いよだけど怖いけどねチャイ変装して誰が犯人なのかずっと感知してたのうわすごい変装技術だこれは本当にチャイちゃんなのえこれってどれのこといや今映ってるやつだよえー、何言ってんのこれただのアメちゃんでしょあっちゃだこれチャイだった本人までも気づかないという変装技術なんてチャイちゃんはすごいやつなんだ それでねそのままね監視をしてたのうんそしたらそしたらねすぐに覗きをした犯人が現れたのえー、嘘でしょいつ彼全然気づかなかったよカリンちゃんはそう寝てたのよえーなんてことだ彼は番犬代わりに買われてるのにまあ仕方ないわチャイが見たところあの犯人はプロ中のプロチャイが気づいた時にはいつものチャイのソファーの定位置に犯人が座っていたんだからおいおいおいおい嘘だろー うわ本当だ彼寝てるこの時にチャイもソファの上でくつろごうと思ったら犯人がいたのおいおい嘘だろうわ まあ、ても怖いよねこのあとチャイちゃんどうしたのこの時は全然気づかなくてねちょっと大きめのゴマのおはぎがあるなと思ってちょっと試食しようと思ってパクってやったらねそこから意識がなくなってるのなるほど犯人はあらかじめチャイちゃんがいやしいことは分かってたからゴマのおはぎに紛争して体中に睡眠薬を塗りつけてたんだよそしてチャイちゃんが眠ったところをさらおうと思ったらあまりの重さで腰がやられてしまって慌てて逃げたんだと思う。 ああやべお口が滑ったはいカリンちゃんどうぞ、えー、すいません失礼いたしますトもう懲りたよねはいごめんなさいあしんこりきんでだからねカリンちゃんこうやって寝るときはね術を使ってみんな見えないようにしようと思ってるのええー、そんなことできるんだゃんじゃじゃやっぱすごいなちなみにどんな術オッケーオッケ ー, ー, ーやるから見ててああ、うん、隠れ身の術 おおこれはこれはねチャイがいる場所と同じからに変身して同化しその場所にはいないという雰囲気にする術なのいや確かに考えろなんて声かけるかが重要だ一回メロンメロンで落ち着こうニャン早速手応えありあれチャイちゃんどこに行ったんだ<笑>フローリングと同化してすごい隠れ身だようん おいあああああさらわれてった